トトマそうするとちょっとこうおろすところでねじりますどうも料料理のさん料理のですということでですね今回はですね試行飼料ということで試行ーといっても僕ねこれ2本目なんでお酒は入ってるんですけども今回ですねえ久々の洋食じゃないかなパスタ料理実はね僕、まあ、イタリアンやってたのでパスタが一番得意なんですけどもで今回はですね皆さんもうこれすごい知りたいんじゃないかなと思って トマトソースパススタトトマトソースって難易度高かったりするんですよ、ね、酸っぱいソースできちゃいましたとかっていうお悩みいっぱい来てるんですけども僕はもうトマトソースはもう何百回も作ってきたんでその中で一番美味しいトマトソーストマトソースのスパイーこれを作ってきてるこれはね原型がありますカプリチョーザのニンニクとトマトのパスタあれ僕大好きなんですもん僕の要素を取り入れて僕が一番うまいなと思ったレ、はい、ースはそれなんですけどもだからニンニクとトマトをガッツリ使うパスタです これを作って い, きた い, と思いますリュウジのバズレシピはいということです、ね、やっていきたいと思います。今回ね よくシンプルまずねトマト缶これねホールトマトでもカットトマトでもいいんですけど、まあ、僕おす本当おすすめはホールトマトなんですけどホールトマトとカットトマトって何が違うかっていうとまずねトマトの品種ちょっと違うんですよホールトマトってサンマルタナ州っていうのを使ってるんですけども、まあ、大豆サンマとはまた別のを使ってる場合が多いんですけど、まあ、これはトマト缶にもよるんですけどね、はい、サンマルタナ州の方が甘みが強いような傾向が強いので僕はホールトマトモンテベルっていうところのホールトマトが一番酸味が 弱くて美味しいですまあ今回は普通にスーパーに売ってあるやつを使います、はい、これをちょっともんで細かくしたやつですねで玉ねぎが1一個約 50g から 60g ぐらいですね でニニンニク今回4かけ使いますのでニンニクの使い方が今回のポイントなのでニンニクは4かけ用意してください、はい、でもね多分ねそんなに匂い気にならないと思いますはい全部加熱しちゃうんででこれパスタですね今回ママの、えー、7分ゆでタイプだからね1 6ミリトマトソースはね1 4ミリとか細いものよりもちょっと中太麺の方が僕合うと思ってるんで、えー、これやっていきますあとは調味料概要欄に書いてあります、ね、これやっていきます はい、ということでですね、やっていきたいと思います。まずですね、今回試行シリーズということで、至高のトマトパスタを作る上、何が必要か。トマトソースパスタって、機嫌がそのイタリアなんですよ。イタリアの風を感じていきたい。で、イタリアの風を何で感じるかってうと、やっぱりね、ワインじゃないかなと。こう、イタリアに思いを馳せながらワインを飲んでいきたい。これを飲んで、イタリアに思いを馳せよ 出来上がったトマトソース、白塩味ありますからああ。これですよ、もうほぼぶどうジュース。じゃあ、あ楽しくワインを飲みながら、今日はやっていこうと思います。じゃ、あまずですね、えっと、材料を切っていきたいと思います。まずね、トマト缶はね、よーく潰してくださいね。これもう潰してありますから。はい、まあ、潰すのはね、こうやって。 はいまあ、今回ねカットトマト使ってるんでそこまで潰さなくていいんですけどホールトマトの場合は必ず容器に移してこうやって潰してください、えー、してからですね玉ねぎいきましょうかはい玉ねぎはこう薄くスライスですトマトソースを作る上で何が一番重要かって結構ねイタリアのレシピだとあのホールトマトだけで作る トトマトソースももちろんあります玉ねぎを入れることでトマトの酸味が緩和されて日本人好みの味になりますで今回はニンニクを4かけ用意してるんですけども2かけ2かけで違う作り方をしますまずは潰してそして粗みじんにしてください今回はねトマトとニンニクが主役なので、まあ、そんなに細かくしないですちょっと粗みじんぐらいにしていただければ片方のニンニクは OK もう片っぽのこちらのニンニクこれをどうするかっていうことで ね、で切ってね皮むくんですよこれはいこんな感じですねでここにすりおろしていく今回はにんにくダブル使いなんですりおろしとみじん切り両方使いますこれはねなんでこんなめんどくせえことするかっていったらこっちはですねソースに溶かし込むんですこのにんにくはすりおろしたものが入ることによてよりソースがコク深くなりますこっちは香ばしさ香り、えー、そしてこっちはソースに使う味 味と香りをニンニンンク1つつでで両方つけてていいくっていうのがポイントですこれはね本当にこのやり方をすると全然味違うますな、ね、はいそれではねやっていきたいと思いますここからはねちょっと繊細な作業になりますんでもし慣れてる方はこれで同時進行で麺を茹でていただいてもいいんですけども今回は慣れてない方もできるようにまず先にソースを作っておくでソースは別に麺と違って伸びることはありませんので最初にソースを作っておくのがすごく大事だと思う そしてですね、オリーブオイル今回エキストラバージンオリーブオイルを使っていきますで炒め油はエキストラバージンオリーブオイルとピュアオリーブオイルっていうのがあるんですけどもピュアオリーブオイルっていうのは2番搾りなんですねでエキストラバージョンのは1番絞りなんです、ねはい、で、これ何が違うかっていうと香りがこっちのエキストラバージョンの方が立つんですよ今回はうちピ ュ, ピュアは使わないのでエキストラバージョンを使っていきますで大体大さじ1杯今回はエキストラバージンだけでやっていきますでここに入れます ニンニクえー、刻んだ方ですで最初に 中, 中火で温めますここここ一番重要ですここ気使ってくださいでここでペペロンチーノを作る時とかってあんまりにんにくを焦がさなかったりするただ僕のやり方はにんにくをちょっと焦がします今の状態のにんにくでやるのと焦がした状態でやるにんにくと香りが全く違うんですイタリアンだとここまで焦がさないんですよでもこれは焦がさないとダメですこれが思考ポイントです 焦がすって言ってて言も最後ま で, 焦がさないですよもうねしばけん色これねすごく加減が難しいんで皆さん弱火でもうほんと弱火でやっ て, てくださいこの辺、ね、もうそろそろですねこれです今今見てこれこの色この色ですでこの色になったら玉ねぎを取っていきます玉ねぎっていうのは水分がありますから、えー、これを糖化することによってニンニクの色のつき方も 止, め止まります で、この間にねこのおろしにんにくはレンジで40秒チンしますこ れ, これなんでチンするかっていうとおろしにんにくをこんなに入れたらめちゃめちゃニンニク臭くなっちゃうから電子レンジでちょっと飛ばすんだだから香りをと飛ばしてこのニンニクの味だけ入れたいこういう調理法を僕使っていきますで、そうしてくると玉ねぎが しなっとしてきます、ね、しなっとしたらもうた、OK、まねぎは別に焦がさなくていんいで ホ, ホールトマトあとはトマト缶ですねでトマト缶って選ぶ基準はあまり酸っぱくないものを選んでください水煮の火を入れてない状態でそのままでもこれおいしくトマトとして食べれるなっていうぐらいのトマト缶を選んでくださいでそしたらですねトマト缶今入れて弱めに煮込んでますでそこでですねレンチンしたえおろしにんにくこれを入れていきます エンジンしちゃうのでで飛んでおります嫌な香りはねそしてですねここにですね味付けをしていきますここはねコンソメの味をつけていくこれね肉類が入ってないんでやっぱりね動物性の味をつけたいその時にこのコンソメのやり取りします日本人はねうまみがないと美味しく感じないですよでここにさお砂糖です砂糖小さじ1缶のホールトマトとか やっぱりね、酸味がちょっと強くなったりするのでお砂糖を入れてちょっとまろやかさを出していきますそして、えー、黒こしょう今回ね粗挽き使っていきます思ってるので2倍ぐらいこれぐらいかな今回ね唐辛子入れてないのでスパイシーさっていうのは全てこの胡椒で味付けをしますそしてこのまま弱火でねだいたい今の状態からまあ 5分から8分ぐらい煮込んでちょっと甘みを出していくこの状態でも美味しいんですけどもニンニクも入ってますちょっと甘みをつけていくその間に麺を茹でますはいじゃあですねお湯が沸きましたで僕はね1人分なので小鍋でやりますでここでパスタの茹でるお湯の塩分濃度問題があると思いますこれはねあのシェフによって違いますえっ、ー、と 3% で茹でる いう方もいれば 2% で茹でる方もいれば 1% で茹でる方もいるんですけ僕は 1% 派ですなぜかというとえ後で料理あの味の調達がしやすいからですこれぐらいの小鍋だとだ大体ね小さじ1弱ぐらいです、はい、そんなにね無理やり塩を入れないシェフによってはたっぷりのお湯で茹でてくださいっていう方もいるんですけども僕は少ないお湯で茹でれば少ないお湯で茹でた方が僕はいいっていうふうに思うタイプです今回はでもソースに茹で汁あんま加えないので トマトソースの場合は、別にたっぷりのお湯で茹でても大丈夫 で, でこれでですね、えー、塩分濃度 1% お湯で茹でていきますはい、ということでですね今、えーと、弱火で煮込んでたソース 結構ね、固くなってますどれぐらい硬くなってるかっていうとこれぐらいえー、と、混ぜた時にちょっと鍋底が見えるぐらい結構、ね、に引詰まってます、はい、こ, こ, ここら辺のね、濃度はねお好みではあるんですけども、まあ、これぐらいでいいのかなで、パスタはね、えー、とゆで汁ちょっと残しておいてくださいチャチャチャゃャチャっとでやっとここにね、はい、でこれで弱火温めながらで、ここにですねオリーブオイルでここは必ずさっきはピュアでも言っていい ここは必ずエキストラバージン入れていきます大さじ1これでオリーブの新鮮な香りをつけながらこの麺に絡めていきますでここでなんかちょっと麺とソースがかいなと思ったらゆで汁をちょっと入れていただ い, てい僕はまあちょっと入れてもいい小さじ1半ぐらいですかね水が入ることによって油分もね多少こう油っぽさくなっていきますパスタはね 和え物ななんんで炒めないいるんですこののライパンの中ではい、じゃあですね盛り付けていきましょう、えー、これね盛り付けるコツなんですけどもまず1回半分ぐらい持ちますパスタで皿にのせます、えー、そしてこのおろすところで、えー、ねじりますこうやってですねねじって高く盛ることによってパスタが冷めにくくなる最後まで温かくおいしく食べるためのこれ工夫なんですねそして最後に、えー、このトマトソースね はい、ではこちらで至宝のトマトパスタ完成でございますはいそれでは作っていきましょう食べていただきたいと思います 香りがね、もう、ね、完璧ですね。このガーリック。こ<笑>れ も,、ね、もうね、トマトソース。 一生これでいいわ俺それぐらい美味しいこのうまみがこれお肉入ってないんですよそしてここで味変換、うん、風シェネーションいきましょうこれがのですパラリと香りじゃ香りが全然違うんですよこれいきましょうこれ、ね、うまっ高級感が出ますこれ シリア、シリアっぽいこれうまいなこれワインめっちゃ合いますよもう一口本当にやってもらいたいやり方が粉チーズですよそうね粉チーズなんですよこれ最高ですからそしてこれいただきますたっぷりがけましたうわ最高のパスタだなこれチーズの旨みが トマトのうまみをこう抑え上げに生かしたこのトマトパスタに加えることによってこうまみの相乗効果やばいですねそういうことです今回主婦トマトパスタどうでしたでしょうか僕はね喋りすぎて ね, もねベロベロですということで See you next time バイバーはいもうね何段階も上げますフリーザーの第2形態か第3形態ぐらい これこの香り香り